なんと皆様こんにちはこんにちはこんにちはと今からですね今からですねなんと貸し切ェロト ン, ルトンブルでね動画を撮ることになりましたはいなんとなんと今箱根ちなみに箱根にいますねで 実はただの動画ではなくて私は、ね、ちょっとなんか珍しいところがあるでしょう今はまだ完成してない姿でねえっと今日温泉でコスプレをやるつもりですで一応お友達の宿泊施設でもう着ン時間までまだ1時間ぐらいがあるので まあ、私と足しかいない状態でもう完全に許可をいただいて撮影をするということですはいだからそれでまあ心配しないでください私は変なことまあ一応変な変なことはしないそのねっこちらの場所一応キーサウス箱根というものでねで なんかホステルなんですが、なんと温泉がついているホステルなんですよ、でもね、興味深い場所でね、一応友達が働いていて、私、特別でね、今日撮影直前に来て、ね、撮影の許可をいただいて、撮影することになりましたね、お, <笑>ねロゴお楽しみに、ね。